はいどうもりーのすけです。本日の動画は初心者さん向けにどの武器使ったらいいのかなっていう方たくさんいると思うんでね、えー、解説していこうかなと思っております。えー、今回はね、4つ武器を、えー、説明していきますので、えー、ぜひぜひ最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。では、いきましょう。 ははいでは、えー、1つ目なんですが、えー、301ですね、えー、R301 カービンって言うんですけど、えー、この武器非常に扱いやすいです、えー、一番使いやすいんじゃないかっていうぐらい扱、えー、いやすい武器となっております、えー、特徴としては、えー、反動がね、えー、結構、えー、控えめで、えー、どなたでも中距離遠距離、えー、近距離全部、えー、リコイル制御ができるような感じですね 例えばドットサイトで遠くの敵を狙ったりニスコで狙ったりしても全然大丈夫で、えー、本当にいろんな距離から敵を倒せる武器となっておりますのでこちらをまず使ってください2つ目はボルトでございますえボルトって何ですかって方いると思うんですが先ほどの301は AR に, 関し AR に対してボルトは SMG ですね えー、AR と SMG の違いって何ですかって方いると思うんですが AR の場合 ADS した時ですね覗いた時です覗いた時に足が遅くなります横のレレレ移動が、えー、遅くなるといった感じですね で SMG なんですが、えー、SMG に関しては ADS をしている時に、えー、足遅くならないですなので、えー、高速で SMG は、えー、レレレしながら ADS プラスで打つことができるといった感じですので、えー、この武器ね極めたらめちゃめちゃ強いですワンマガでね、えー、対面の時にボルトでワンマガでしっかり倒せれるんでしたら、えー、しっかりボルトを使った方がいいと思います そして3つ目です、えー、3つ目はねちょっと特殊ですはいエイムに自信がある方とかね、えー、他のゲームで、えー、エイムめちゃめちゃ良かったですって方は番外編となってますのでよろしくお願いします、えー、ヘムロックとプラウラーです、えー、プラウラーはフルオートもありますが、えー、プラウラー必ずバーストでお願いいたします、えー、プラウラーの場合ですと3タップで紫アーマーの敵瞬時計どけで倒せれますのでエイムの自信がある方はぜひプラウラー使ってみてくださいめちゃくちゃ強いです 海外の Apex の本家の Apex、ね、の方にめちゃくちゃうまい海外プレイヤーいるんですけどその方もねあのプラウラー使ってますやっぱりね Apex モバイルエイムアシストめちゃめちゃつくんで、えー、ちょっとね自信なくても練習すればね割かし弾当たりますのでぜひ挑戦してみてはいかがでしょうかで3つ目なんですが3つ目はねショットガンでございます はい。えー、3種類、4種類かな ?4 種類あります。モザンビークと、ピースキーパ ー,、えー、マスティフ、エヴァがありますが、えー、モザンビーク、モザンビーク以外の3つのショットガンを、えー、全然使っちゃって大丈夫なです。使っちゃってください。まあ、あわよくば、マスティフがやはり強いなと思っております。まあ、まとめると、えー、まずは、301、プラス、マスティフ、ショットガンですね。えー、オア、301、ボルト、 301プラウラープラウラーマスティフボルトプラウラーみたいな感じでねま あ, あの基本的にはえボルト1丁か、えー、301カービンですねカービン1丁は持っといても全然大丈夫だと思いますどちらかを持っていてサブ武器でプラウラーマスティフを選んでいけば全然大丈夫だと思います では、えー、コメント欄とかでね、みんなが好きな武器を教えていただければね、僕もね、モチベ上がりますので、ぜひコメント欄に残してください。では、えー、本日はね、4つの武器を、えー、説明いたしました、えー。ぜひぜひね、参考になったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。えー、みんなね、楽しみにしてたと思うんで、えー、ぜひぜひ Apex モバイル盛り上がっていきましょう。では、次の動画でお会いしましょう。バイ。